みなさん、こんにちは。アプタビートミュージックスクールギター講師の瀧澤でございます。今回もまた<笑>あの、ホットーンの新製品を皆様にご紹介させていただこうかなと思います。その製品とはこちらだズバババババーンホットどンのソウルプレスというペダルでございます。まあ、最近なんか僕はこのホットーンの回し物みたいな感じになっているような気がすごくするんですけれども、なんかね、単純に、ね、ここね、 製品がすごくいいんですよ。なんかこれは、ね、もう仕方がないというか、今回のこのペダルも、ね、衝撃的なぐらい、すごいいいペダルという感じです。もうすげえ、すげえですよ。もうこのサイズですよ、この軽さですよ。で、まあ、ペダルといってもいろんなペダルがありますけれども、このソウルプレス、1台でワウペダルとしても使えますし、ボリュームペダルとしてもエクスプレッションペダルとしても使えると、1台3役ですよ。そんな。 便利にしなくてもいいんじゃないのかなというぐらいにもうすごく小さくて軽くて便利な感じでございます。ワウを使ったことがない方、触ったことがない方のためにちょっと参考程度にご紹介させていただきますと、ワウペダルって、まあ、こんなんですよ。そこそこ大きいですし、そこそこ重いです。でも、ワウを触ったことがなければ、なかなかこの重さを想像できないかと思いますので、もう一つ参考資料を用意しました。それがこちら。 えー、と砥石です。これは k i n g d ックス x の1000番の砥石なんですけれども、まあ、サイズは WOW の方がちょっと大きいかなという感じですけれども、重量としては、ね、結構どっこい、結構同じぐらいという感じです。なので、まあ、世の中の、ね、WOW を使うバンドマンの方々は、この砥石みたいなやつをケースに入れたりとか、エフェクトボードの中に入れてこう、わせわせと運んでいるわけですよ。ちょっと考えただけでも、これは大変だってなるじゃないですか。 各言う、僕もスタジオにこれを持っていくのすごい億劫なんで、毎回毎回使わないようにしていますし、なんか持っていかなければいけないときはちょっと憂鬱になるような感じでございます。でも、ところがどっこい、ところがどっこい、この今回のホットのソウルプレスになりますと、ね 指1本で持ててしまうぐらいに軽くて、こんな小さくて、こんな小さくしなくてもいいんじゃないのかなというぐらいに小さい感じです。で、あま り, の興奮あまりにも興奮して、キッチンからこんな電子ばかりを持ってきて、重さを測ってみたんですけれども、9ボルト電池が入っているんですけれども、375グラムでした。9ボルト電池込みで375グラム。ちなみにさっきのこの輪を体重計でついでに測ってみたんですけれども、1.7 キロ。 ありました。僕の中でこのサイズとこの重量、これだけでかなり大ヒットという感じです。それで、まあ、他にもいろんな便利な機能がついちゃって、ね。もう、なんだかなという感じですよね。世の中、便利ですよ。便利な世の中になってきましたよ、ほんまに。もうこれは、ね、超絶おすすめ超絶おすすめです。もう今年一番のおすすめエフェクターかもしれません。まあ、よければ、いろいろ音も鳴らしてみますので、参考程度に見てやってくださいませ。で、思想環境としてはいつも通りこのビル・ローレンスから・・・ えー、とベルデンのケーブルかな、まあ、何かのケーブルに行って、ホットオンにソウルプレスに行って、で、これもベルデンかな何 か, 何かしらのケーブルから、えー、とホットオンのブリティッシュインベーションに行って、ホットーンキャビネントに行ってというホットオン尽くしな感じでお届けしてみようかなと思います。それで、まあね、ワウプダルだから手元を見ててもしょうがないので、で今回初の試みとして、画面のズババーンと足元をちょっとお見せしながらやってみようかなと思います。うまく映せてますでしょうか。 で は, では、で、え、は、ー、アンプの電源を入れて、このクリーントーンに設定をして、とりあえず鳴らしてみますと、こんな 音, 音, <楽>音<楽>あ。普通のエリキギターという感じですね。オンにしてみましょう。つま先側をグッと踏み込むと、LED が光って、オンの状態になります。 それで、今、ワウペダルのモードにしてあるので、つま先側にすると高音成分が強調されて<音声>、かかと側にすると高音成分がちょっと引っ込みます。なんか弾いてみましょう。<音声> <音>どうでしょう普通に使える音っすよね。小さくて軽いといえども普通にワウとして使える音だと思います<音> こんな感じです。ちょっと歪ませてみましょうか。一回オン、オフにして、わわわわわわわわわわわわしわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわ こんな感じです。オンにしてみます。セこんな音。 弾ませてみましょうか。<音声><音声><音声> ちょっと唯一のデメリットとしては、そのつま先を踏み込んだとき の, のスイッチのオンオフが結構軽い感じなので、なんかこう熱くなってこうワウペダルを踏みまくっているとなんかこう、ね、知らない間にスイッチをオンオフしちゃって、あーあという感じになりかねないなというのが一つ。あと、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけれども、本体がすごい軽いので、固定しないとちょっと使いにくいかもしれないです。 一応、このペダルの可変幅は、ね、普通 の, そのペダルと同じ可変幅なので、踏み心地はすごくいい感じなんですけれども、一貫性軽いんでその、結構グラグラしてしまうと。なので、エフェクトボードにちゃんとマジックテープとかでなんかくっつけたりとかするような、そういった工夫がちょっと必要かなと思います。少なくとも地面にベタ置きの状態でライブとか使ったりとかすると、まあ、結構踏み外しかねないほどの軽さという感じです。ちょっとその辺、工夫をしてみてくださいませ。 まあ、こんな感じで音を聞いてみてわかるかと思うんですけれども、普通に使える音です。こんな感じ。で は, では、他の機能もちょっと使ってみましょうか。動画ではわ か, りかわかりにくいかと思うんですけれども、ここにスイッチがございまして、WOW e x エクスプレッション・ボリュームとございます。今は一番上にしているので、ワウ・ペダルのモードなんですけれども、次はこのボリュームペダルのモードにしてみましょうか。 それで、また、ねこのね、裏側に、ね、なんかこうまた便利な機能がついているんですよ。ボトムバリューと書いてございます。ボトムバリュー。つま先のときは 100% なんだけれども、かかとにしたときに何にするかいということをここで調整できるわけですよ。このダイヤルで。なぜそこまで便利にしたのかと逆に気になるぐらいなんですけれども、すごく便利です。 つま先側 100% は、これは決め打ちなんですけれども、かかと側のときに0から50までの値を設定することができます。0から50。なので、当たり前っちゃ当たり前ですけれども、0に設定すればその 100% の状態で、かかと側にすればムード 0%。つまりミュートン状態という感じですよね。もちろん、オフになっていれば。 というそれ で, で、この 50% にして、また面白いなと思うのが、アンプとして、アンプと組み合わせるときとかすごくいい感じですよね。つまり、アンプのこの歪み量といいますか、この音圧の量をペダル側でコントロールすると、クリントンっぽく弾きたいときはかかと側で 50% に設定をして、 ございますまあ、普通に歪みの量を調整するためにも使えますし、音量を調整するためにも使えますし、音痩せみたいなのもすごくない感じなので、いい感じだと思います。で、ワウペダルの音色は、ワウの中では結構マイルドな方かなという感じですよね。踏み込んだときにその耳をつんざくような高音が出るワウとかもあるんですけれども、そういうのに比べるとかなりマイルドな方でございます。で、マイルドな場合って、聞こえはすごくいいんですけれども、アンサンブルの中とかに入ると結構。 埋もれてしまうことがあるので、その辺、ちょっとこの好みによるところですけれども、ちょっと使い方を考えてもいいのかなという感じでしょうか。それで、まあ、このあともう一つ、エクスプレッションモードにすることによって、例えばこういうすごい高機能なディレイのエフェクターとかを操作するためのペダルとして使うこともできるという感じ。 でございます。ちょっとこの辺、すげえややこしいので、また機会があったらやってみたいんですけれども、えーこうまあ、もしこういうのを揃えてみたいという方は、楽器屋さんに行くと、こういうステレオジャックというものが売っていますので、こういったものを一つ用意しておいていただいてもよいかもしれません。実際に使うときになったら、そのアウトプットのところにそのステレオのジャックをつないで、で、片方のこのステレオのジャックを。 えーとまあ、このエクスプレッションのところにつないで、でまあ、いろいろこう操作をしていくというような感じになります。えー、なかなかこの設定の仕方とかも、ね、少しややこしいので、また今度、このタイムラインとソウルプレスの組み合わせで、設定の仕方とかもちょっと紹介させていただこうかなと思いますので、そちらはまあお楽しみという感じでございます。<笑>では、では、どうでしょうか。あっ、ベースが<笑>。どうでしょうか。ホットオン・ソウルプレス。 普通に僕はこんだけ興奮しているのから伝わっているかもしれませんけれども普通にめっちゃめっちゃいいですめっちゃいいですなんかこの僕が高校生の頃とかあとバンドを受けてた頃10年前ぐらいですねあのバンドをずっと頑張ってた10年前ぐらいに発売してくれればなんと 嬉しかったんだろうかというくらいに。<笑>まあ、そんなことを言ってもどうしようもないですけれども、<笑>そのくらいすごくいい製品だということでございます。よかったら楽器屋さんで見かけたら思想をしてみてくださいませ。普通にワウとしてもめっちゃ使いやすい音色なので、えー、きっと気に入ること、受け合いだと思います。それでは、今回もまたホットンの新製品ソウルプレスのご紹介でございました、えー。機会があったら触ってみてくださいませ。それでは、さようなら。ああ。<笑>